えー、こんばんは、ウォルスです。えー、本日もデスティニーの実況をやっていきたいと思います。えー、と、久しぶりですね、こうやって声で、えー、実況を入れていくのは。えー、と、まあ、ゲームはちょいちょいやっていますで、やってるゲームもデスティニーが今は多いですかね。えー、9月の17日ですか。 えー、とデスティニーの新しい、えー、追加コンテンツ、ようやくう1年発売から1年経って、えー、2年目に突入するということで、えー、かなり大掛かりなあアップデートが今、準備されているというのが、えー、ニュースでね、えー、いろいろと出ていますが、えーとーまあ、私もおそらく購入してやっていくでしょうというところなんですが。 えーとまあ、私は、ね、デスティニーかなり後発組です、えー、と今とに入って4月ぐらいから始めたので、えー、本当に、えー、発売の、ね、すぐに購入されてやってらっしゃる方、かなり、えー、いろんな面で大きく差が開いているわけなんですけども。 えー、と集めたい武器防具もねある程度集まってきました。で私、基本的には軸足をね PVE に、えー、置いておりますのであまり、えー、PVP をやっていこうとはあまり思ってはいないんですけど、えー、PVE の方での、ね、武器防具もだいぶ揃ってまいりましたので。えー 今度来る拡張コンテンツに向けてね、いい準備ができているんじゃないかなというふうに思っています。えっと、まあ、今回、えー、この動画を上げたのはですね、えー、ちょっと理由がありまして、うん、と今までね、いろいろと動画を上げてきた中で、私、コメントとか、それから評価を、ね、いただいたことがなかったんですね、えー。登録者数もまだ3人と少ないですし、お、え、そ、ー、らくね、 あの私の所属してる、ね、A40 のーメンバーが、えー、通勤の合間とか、えー、寝る前とかにちょいちょい見てくれてるんじゃないかなというふうに、えー、思ってたんですが、えー、今回ね初めて、あのー、評価をどなたかにつけていただきまして、えー、グッドとバッドあの親指が、ね、上向いてるのと下向いてるのがありますけど えー、下向いてるのを、ね、<笑> 2つほど今回前回の動画ですねでいただきました。でやはりねそういうあの評価をね良、えー、くも悪くもどちらでもいいんです。あのいただけるとね非常に、えー、動画を出してる身としては非常にね嬉しいですよね。はいまあ あのー、悪いのを頂いたとかいいのを頂いたとかもっとこうした方がいいですよとか、えー、下手くそとか何でもいいんですけどね、まあ、それを頂いたからって別に、あのー、それを聞いて<笑>うまくなろうとかあいうつもりもなく、まあ、マイペースでねやっていければいいかなとは思ってるんですが、えー、っと励みになりますいろいろな意味 で, ですので。 あのご視聴いただいた際にはです、ねえー、そういった、えー、評価コメントいただけると非常に嬉しいなというふうに思っていますもともとのコンセプトがそんなに上手な動画を載せようと皆さんに見ていただいて称賛の声が欲しいというふうに思って、えー、動画を作っているわけではありませんので、えーまあ、こういったねあのおじさんプレイヤーでも。えー 皆さんと一緒に楽しんでるよっていう、ね、楽しみ方のまあ一つのご提案としてもいいんじゃないかということで、えー、作ってるわけですから、えー、そういうね、えー、評価がいただけると非常に嬉しいな で今ちょっと動画見ていただいている通りですね最近ずっとトルーンをエキゾチック武器のトルーンを使っていたんですが、えー、ホップスコッチピルグリムが前から持ってはいたんですけど、厳選をちょっとしていなかったので、今回はまあ私なりに厳選をして、えー、使ってみました。でこれ今やってるのがオシリスですね、もうあの、えー、1週間の本当に最後の最後。 えー、まだ9連勝、発症してない方々が、ねえー、駆け込みで、えー、やってこられたので非常に強い方々が、えー、いらっしゃってたのでもう私もボコボコに、ね、されてしまったんですが、えー、とーこの武器、ですね、まあ、私の源泉もあまり、えー、完璧ではないと思います。うーんとー 次回の、ね、ちょっと動画であのどういった仕様なのかっていうのをお見せしようできればなというふうに思っておりますが、えー、メインウェポンはホップスコッチですねでセカンダリーがですね招かれざる客を今、えー、フルオートで、えー、作ったやつを使ってます えー、と招かれざる客のです、ね、集中がついたものも持ってますしフェルインターズライでしたっけ鉄アイアンバナーのショットガンとかあとはマタドールもね、えー、集中型のやつを持ってたりしますショットガン好きなのでショットガンを使っていきたいなと思ってやってるんですが えー、となぜフルオートにしているかというと私、一発目をよく外します二<笑>発目が、ね、すぐに打てるように、えー、と使っている感じですよねでヘビーウェポンがアッシュファクトリーを使ってますねアッシュファクトリーは、えー、弾速こそ遅いんですが、えー、威力もほぼ最大までありますし えー、近接進化、えー、敵のそばを通るだけでね早めに爆発してくれるスキルがついたものを厳選して、えー、使っていますでそんなこんなで、ね、4勝1敗だったんですけどこれ最後に、えー、私、もう勝ちかなと思っていたんですね、えー、敵さんが、えー、ボンボン生き返りまして。<笑> えー、ギリギリのところで逆転負けしてしまったというところですね。で私が今チーム組んでるのはね、えー、と文字パーで、えー、知り合った方々で非常にあのお上手な方が来てくださいという、えー、私下手くそなんですけどっていうところでね。 集まっていただいたただお二人ですで本当はね、えー、お二方常に大活躍されていて私がもちろんいつも最下位ということだったんですがまああの動画をね上げさせていただく上で、えー、私がやはり活躍してるのではないと主観がどうしても面白くないものですから、えー、こういった、まあ、私が活躍した唯一の動画を、ね 上げさせていたただきましたで今週はですね、えー、と6勝で止まってしまいました、まあ、私自身がねまだまだ下手くそなので、えー、これからもねうーん少しずつちょっと上手くなってやっていけたらいいかなと思います。 えー、と今使っている武器の解説というか、まあ、使った感想とかねその辺はまた次回の動画で上げていきたいと思いますではご視聴ありがとうございましたおやすみなさい